Woohoo! <laughs> 集まってるよ「よさこいの風揃いのハッピーをにやりと返すつ い, いをなるこにこめて」 「がんば ん, んてたぬき」「そりゃ」<音楽> てて「うしろすざさもあざやかに」「でんしんがんばんってた<笑>んきう<笑><笑><笑>そりゃん」「でんしんんばんってたんそうゃ」 t h t s what I'm s a y i n So there's the thing, the man that's the thing. テク抜きの皆さん、ありがとうございました。2曲。